こんにちは G です今回は iPhone や PC とのネットワークの話ですと言っても SSH でリモートコンピュータとか VNC とかじゃないですそりゃ知ってるけど日常の操作ではもっと簡単なファイル共有の方が大事です Samba を使ったお手軽ローカルネットワークをご紹介しますそれから iPhone との データ共有を試します。写真とミュージックは共有したいもの。はじめにサンバを使って近くの PC や iPhone との共有を行います。カジャシェアをインストールするんですが、ソフトウェアブティックから行いましょう。ターミナルからもインストールできるんですが、東方で試したタイミングではカジャシェアとサンバのバージョンのフィッチがありましたので、 一括してインストールできる方が安全ですソフトウェアブティックを起動してカジャシェアを検索しますインストールボタンをクリックします作業を進めるをクリックして 終わったらリスタートしてくださいテスト用にデスクトップにフォルダを作って適当な名前を付けますここでは myUbuntu という名称にして動画を一つコピーしておきますフォルダを右クリックすると共有オプションという項目が追加されていますこれがカジャシェアです共有オプションを選んで このフォルダを共有するにチェックを入れますその下の他人がファイルを作成削除するのを許可するとゲストのアクセスにもチェックを入れます数台の PC やスマホの共有くらいでユーザー登録の管理を行うよりゲストのアクセスを許可する方が簡単だからです共有の作成をクリックしてアクセス権を自動で追加するをクリックこれで終わりです フォルダーに矢印アイコンが追加されてサンバ接続の準備ができました。最初は iPhone につないでみますが、ちょっとその前に、画面右上のネットワークアイコンをクリックして接続情報を選びます。IP4 の IP アドレスを控えておきます。この数字はローカルネットワーク内のラズベリーパイに割り当てられた番地に相当します。 iPhone は Wi-Fi 接続にしてファイルアイコンをタップします。右上の丸いアイコンをタップしてサーバーへ接続をタップします。サーバーフィールドに先ほど控えた IP アドレスをタイプします。接続をタップしてゲストを選びます。これで接続できました。 動動画も動きますね。共有のところに IP アドレスがあって その右側のアイコンをタップすると接続解除できます iOS13 以降では標準でサンバ機能が用意されていますが PC のような自由度はなくて限定的なものです携帯電話のセキュリティを考えれば仕方ないことかもしれませんが iPhone 側で読み出しは可能書き出しはできないまた iPhone 上での編集もできません次は Mac と接続してみますファインダーでメニューからサーバーに接続を選んでブラウズをクリック GTube デスクトップを選ぶと共有フォルダが表示されます一度接続すると Mac ではデスクトップにディスクアイコンがマウントされます この接続は双方向なので、読み書き、編集、いずれも可能です。試しにファイルをコピーしてみます。今度は逆に Mac を Ubuntu 側で共有します。フォルダを開いて、サイドペイン下のネットワークをクリックします。ネットワークデバイス一覧が表示されますので、 共有したい PC を選んでパスワードをタイプしてください iMac と MacBook Pro の共有を試しています Mac の時と同様 Ubuntu でも一度共有するとディスクアイコンがデスクトップにマウントされます ディスクアイコンを選んで右クリックでアンマウントを選ぶと共有が切断できます私は MacOS カ a t a i n a で試しています少し古い OS の場合設定を確認しますシステム環境設定から共有を選んでファイル共有がチェックされているか確認しますさらにオプションをクリックして SMB を使用して ファイルやフォルダーが共有がチェックされていることを確認してください。以上でサンバを使ったファイル共有は終わりです。でも iPhone と接続するのは写真や動画の共有、音楽の共有が目的ですよね。これができなきゃ意味ありません。iPhone とのデータ共有はカジャシェアではなく別の方法になります。 iPhone 接続ケーブルを使います。接続にはちょっとコツがあります。接続時には必ず iPhone のホーム画面を表示して、つまりアンロックされた状態で USB ポートにケーブルをつなぎます。初めての時だけこのコンピューターを信頼するかという確認がありますので、信頼をタップします。 デジタル写真が入ったメディアを挿入しましたアプリ選択をというウィンドウが表示されますがキャンセルしてくださいご覧のように2つのアイコンがマウントされます1つはアプリが含まれもう1つは写真フォルダーが含まれます写真フォルダーから iPhone の写真にアクセスできます直接ダブルクリックすると 画像ビュア ー, ーで表示されますメニューから「ショットウェル」を開いて写真をドラッグしてコピーできますでもショットウェルほんと使いにくいな。 そのうちもっといいのを探しましょうミュージックに関しては全くサポートされてないみたいで標準のリズムボックスでは iPhone はペインに表示されませんクレメンタインというアプリも試したんですが iPhone にアクセスしようとするとアプリが落ちてしまいます部分 u では lib-i-mode device というライブラリーが iPhone などの操作をサポートするんですが今時点のバージョンはうまく iPhone を扱えないようですまあアップデート待つしかないんですけどミュージックに関しては別のアプローチを試します iPhone で App Store を開いて エニートランスを検索します。無料アプリです。見つかったらインストール。ウブン通側では iPhone をマウントしておきます。 ブラウザーを立ち上げて、enytrans.io を表示してください。画面には QR コードが表示されています。iPhone で EnyTrans を起動して、Web 版でデバイスの管理の画面で QR コードで接続を選びます。iPhone カメラで ブラウザーの画面が iPhone との接続画面に変わりますブラウザーでミュージックをクリック iTunes のライブラリが表示されますが少し時間がかかります ミュージックファイルをコピーしてみましょう。ファイルを選択してダウンロードボタンをクリック。ダウンロードフォルダーにコピーができているか確認します。うまくいったようですね。ご覧いただきありがとうございました。 草刈り機を買い替えました。三代目です。すごく調子がいいです。二代目は最初からエンジンのかかりが悪くておかしいなと思ってたらプラグが最初から緩んでたんだって。なんで十年も気がつかなかったんだろう。ではまた次回。